まあ、ちょっとここではあの、まあ、僕がラウンド前見てて、まあ、バンカー周りのグリーン周りのバンカーり<笑><笑><笑>ま、まあ、<笑>グリーーンン周りのバンカーで何<笑>だろうな距離がもう安定しちゃってるのね出るんだけどな長い距離が打てないみたいな感じちょっと長いシーンがあってさっきよりも強めでいいよって言っても、はい、結果なんか同じぐらいの距離しか出れないみたいな感じでちょっとこう遠くに飛ばせないのかなと思って。うん 来ちゃった。ありがとうございます。強弱というか、近いバージョン、遠いバージョンみたいな感じの内訳ができたらいいかなと思って。はい、失礼しました。じゃあここからはお願いします。お願いいたします。また普通に。普通には戻った状態、全然大丈夫です、は。い オッケー。うん、オッケー、オッケーいい、いいですよ。すごい、でも構え綺麗になった、ちょっと。ことああ、ごめんなさ い, い、失礼しましうん。うん。うん、ナイス、ナイスアウトなんですが、ね。構えとかが変わっちゃったから、ちょっと変わっちゃったのかな。<笑>すごい、止めましょ<笑>でも、すごいいいことだと思います。<笑>はい、ただ、まあ。 まあ、飛ぶにしろ飛ばないにしろいろん な, だろうなゴルフ場に出た時に飛ばないようにしないといけない、はい、なんか飛んじゃ嫌だなって時期だった り,、はいうん、ありますただなんかもうちょっと距離出したいなって時あると思うんでその距離の合わせ方をちょっと今日はお伝えしていこうかなと思います。はいはいはい、まずあのバンカーショットにしても重心の位置が高すぎる と、はい、というこって構えたときにもういつもショットを打つときみたいな高さになっちゃってるんですよ。そうするとこれって距離出す打ち方要はあのヘアウェーバンカーとか、はいはいまあ、今みたいに構えてもらっていいんですけどグリーン周りの場合は重心を下げてあげないといけない。そう、えー、<笑>はい知らなかったからとやっとりさっきみたいにちょっとホームライン気味の方が出やすくなっちゃうの で, でいつもよりも足広げてもらって。 はい、足広げるだけでも重心下がるんですよ。そう。はい、足広めにしてもらって、足思いっきり埋めてください。埋める埋める埋める。そうそうそうそ う, そう、はい。なんならこの埋める動作で砂の硬さとかもちょっとこう探ってあげるといいかな。柔らかいとか、<笑>高いとか。影響するんですね。まあ、<笑><笑>ゆっくりお伝えします。はい。マスクで埋めてみてください。はい。<笑>埋めます。埋めたら膝を曲げて手元を。はい。 下げてこのシャフトが地面と平行になるぐらい下下げげてていいけばくくほど距離は出なくなります<笑>そうこの手元が高ければ高いほど距離が出やすくなっちゃうんで<笑>距離出したくない時はこれをベースにこのシャフトを地面に近づけるか遠ざけるかっていう構えをして打っててあげてくださいそれで距離が調整できるんですかそそうですそうですそうですです 低ければ低いほどクラブが鋭角に入ってくるんで、はい、砂が多く取れるんですよ<笑>、はい、砂が多く取れるということはそれだけ距離が出にくくなるんで、うん、短い距離のバンカーを打ちたいなって時はそこで合わせてあげる。だからさっき言ったように普通に構えた時って手元が高いんで、はい、距離が出そうだなっていうふうに見えたっていう感じですね。なるほど。ちょっとそれでただ重心下げていった時に気をつけてもらいたいのが、はい、この下げた変な膝の角度変えないようにして打ってもらいたいんです。 はい、これを上げるときに伸び上がったりとか打つときにこうやって上がったりしないように下げたものは下げっぱなしで打ってあげるようにちょっと意識してもらいたいかしこまりました<笑>ちょっとそれで打っていきましょうはいしょう伸びちゃいそうだ な, い つ, もなでういつもの感じだと当たったときに伸びちゃいそうな私はよく、okay、構えますそ う, そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ近づいてあげてください。そうそうそうそうそうそう 重心もっと下げる。はい。こんなでした。そうそうそうそうそうそうそうそう。へえー。はい。オッケーその高さ変えずに振ってあげてください。そう。そうそういいですいいですいいですいいですよ。はい。オッケー。あ、ここでは短く持つとかじゃなくて、ここの距離をでやるよりかはもう。 下げてあげちゃって大丈夫ですグリ、はい、ーン周りのバンカーはもうちょっと前回の動画撮影した時みたいに傾斜があった場合は傾斜に応じてちょっと短く握ったり、はい、ああなるほどバンカーの中でもちょっとつま先上がってる時は短く握ってあげたりっていう感じですね、はい、でまあ気持ち短く握ってあげるのはいいかなと思います通常のショットに比べてかしこまりました、うん、えこれでそうそうそうそうそうそう そう、オッケーオッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。でそれを次よいしょ、もうちょっと手元高めにして打ってあげる。はい、いつもまた構えてもらって、えー、そう、やってもらう。そうそうそうそうそうそうです。でもうちょっと近づいてあげましょうか。肩の真下にグリップ変わらないですからね。さあさあさあさあ。オッケオッケ、いいですよ。今のが膝の角度が変わっちゃった。か<笑> ちょっと下げてるじゃないですか、はい、下げたもの上がっちゃうと今みたいなっちゃうね、はいうん、そうそうそう重心の高さは変えないようにしてはいそうだから結構足腰使いますよねはい1 <笑>級で出したいですね<笑>この足腰使う<笑>そう OK アナイスと微妙にちょっと距離継ぎ出るようになるんですよでもそ う, そう<笑> っていう感じで縦の距離を合わせ て, ってあげる距離を出したくない時は下げて距離を出したい時は上げてってあげるへえ<笑>っていう感じで距離を合わせ て, てあげると微妙な距離の合わせ方ができるかなっていうそうなんですね、はい、結構テイクバックの大きさなのかなで合わせるのかなって思ってたんですけど、はいはいはい、違うんですよねテイクバックいくら大きく上げてもバーン っ, ってここで止まっちゃったらボール出ないですから 飛んでいかないですか、はいはい、そうそうそうそうなるほどだから大きじゃないんですよそうへー重心の高さそうなんですねこれも構えでできるんで動きでそうですよね<笑>あとはも重心を上げないようにそ う, そうですそうで す, です、ね、重心を上げないようにし て, ってあげる重心を下げる場合は足を広げてあげた方が下げやすいですよ逆に重心を上げたい時はちょっとスタンス狭めにしといてあげると低くなりにくくなるん で, でちょっとボールも取りやすくなるそう ヘアウェイバンカーに入ったときは逆にいつものスタンスよりもちょっと狭くして構えてあげると、はい、飛ぶ距離が出やすくなるそ う, そうなんですね。ていう感じで打ってもらえるとちょっと狭めにし て, ににしてそうそうちょっと距離はじゃあ遠くでこんな感じですかね。 そう、と距離が出てくるっていう。まあ<笑>、鋭角に入りづらくなるからっていうことですね。そうそうそうそう。グ<笑>リーン周り、今のだとホームランみたいな扱いになっちゃう。はいはいはいはい、はい。この辺は、あ、この辺は、もうちょっと足広げて、もっと重心落としていって。今年手元を下げてあげる。そうそうそうそうそう。 手元を下げると左の手首の角度がすごい入ると思うんです よ,、はいはい、よくバンカーで手首濃く使ってねとかっていうのは上げていく時にいきなり濃く使っちゃうと前の動作、はい、高いところからいきなり手首使っちゃうと要は斧ろ下ろしてる状態になっちゃうからただ刺さるだけになるんですよ、はい、とぼってちょっと超えるだけとかって形になっちゃうんで構えた時に手元を下げて手首の角度をつけておいてあげる大きくその状態保ったまま上げてってあげるとそう。 ヘッドが鋭角に入ってくるんでん手でって距離を合わせてあげるで顎が高い場合はこういい下げといてもらって、はい、その状態でちょっと両手私こっちの方がいいの両手緩めてもらって、はい、そうこのリーディングエッジのところがそう開いてあげるっていうんですけど大体1時ぐらいの方向でいいですへえーはい、これをすごい極端にこうやって開く方がいるんですけどここまでは必要ないです そう一時方向最初これが12時だとしたら1時の方向そう、はい、それで握り直してあげるそうそうそうそう一番一番やってほしくないのはいつも通りこうやって握って両手こうやって回してこれフェイス開いたっていう方いるんですけど、はい、これ何もフェイス開いてないですからね打つ時にまっすぐに戻ってきたんで必ず開いた状態で握り直してあげるっていうことはちょっと忘れないよ これちょっとあごがないんで、うん、開く必要はないんですけどそうすると高い球がそういうこ最後にこれやってみようかオッケーでち時い方向 で, んですか そうそうそうそうそう。で、必ずそこで終わらないここまで振り切ってくださいねはいそうそうそうそう打って終わりになっちゃってん、ね、で必ず重心の高さは変えないけれどもね目標方向に向けてあげるようにはいうもう一回行きましょうかお願いします結構後ろから見ると結構手元しただけいいでそうで、ね、ここまで下げるならもうちょっとボールに近づいてあげた方がいいかなそうああああもうちょっと上げてもいいですよなな、うん、そうそうそうそうそんなもんでそんなもんでいいっす この右のノート、そう、そうそう、右のノとト、こう、かんないように被んないぐらいでいい。<笑>そうそうそ う, そう、はい。こうじゃないのか。かしこまりました。はい、オッケー。こんな感じかな。うん、そうそうそうそう、そうそうそうそうそう。オッケー。オッケー、ナイス。ナイス。いいいい<笑>ナイスで、ね、す、マッチ。<笑> そ, だね、<笑>それより下げない方がいい。うん、そうですね。 ももかぶらないのそうでまた穴に入れないように入れないぐらいでそこが一番低い位置ですね重心の中でははい。へえそ う, そう ち, ょちょっとその今ぐらいか前のラウンド動画とかでもだいたいあのぐらいの距離であれよりトンが出なかったっていう感じああはいはいはいはい<笑> おそらくそこで距離感を合わせられるようになるかなと思うんで、はいまあ、こういうちょっと練習場ではい練習していただいて<笑>状態のあれですねそうです低いか高いかでそう低いか高い か, からあんまりに足とかかるほど足と足の間に手元が入るほど下げすぎないようには気をつけてくださいはい、はい、分かりました、はい、あともううフェイスの向きそうです顎が高い場合は大体一次方向はい、はい に開いて、握り直してあげるのは忘れないくださいはい、わかりました、握り直すそうです、はい、それをちょっと忘れないように<笑>練習してくださいはい、わかりましたな、はい、<笑>かなか、ね、やっぱりちょっと練習しないとなんと言えないことだと思うんでぶつ本は難しいとは思うんですけど<笑>、うん、あの、覚えといてもらえればはいそのうち、こう、身につくと思うんではい 練習してくださいよ<笑><この><笑>じゃあぜひ最後にパターをト、はいン、はい、でパターの、はい、練習グリーンにいきたいと思いします。